ぶっつかり稽古かいいぜませろはっはりの数数えてたら彼れきをしってたわ。 7番人気9番ゴールドシップちょっと厳しい。 最も早いウマ娘が勝つというサツ賞成長を見せつけるのは誰だこのレース最も人気を集めているのは東海帝王一番人気です続く2番人気は成田ブライアン注目のゴールドシップ5枠9番での出走気合十分いい顔してますね各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました 今スタートが切られました各馬娘揃って綺麗なスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですね先行争いは日本のブルボン4体帝王アグネスタキオ期待通りの結果を出せるか1番人気4体帝王日本のブルボン会調に飛ばしていきます先頭は日本のブルボン単身で飛ばしていきます2番目の位で先頭を伺かうのは全員をいゴールドシップペースが速い冷静さを取り戻せるといいのですが第1コーナー ビートするることができるか続いては西雲スカイ一橋に離れて1番少し離れてアグネスタキオンさがなく4番さらに外から18番内で2番その後から東海帝王少し後ろからゴールドシップそのあ成田大使その外並んで14番内を回ります5番1離れて A.M. オペランを向正面に入って先頭は西雲スカイ順位を振り返っていきます現在1番手は西雲スカイニホノブルボン並んできた3番手に1番少し離れてアグネスタキオン外を回って十八番 このうち並んで4番その外並んでゴールドシップ市場審査14番東大帝王ここにいますうちの方から成田大使その後から2番市場審査5番帝 m オペラ王並んでくる市場審査8番外成田ブライアン内から内から3番後方2番手に16番第4コーナーカーブウマ娘たちがどう動くか目が離せませんかがいや WAAAAAAA <sweak> これくらいにしてやるぜ。私のファイティングスピリッツについてこれるのか？